皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月27日、いよいよ今週から、バージョン 5.5 後期に向けた下準備が始まります。バージョン 5.5 後期で、レベル上限が120まで解放されますので、週替わり討伐の報告の持ち越しを検討するべき時期になりました。 クリアするのは別に今のうちにやっておいても問題はないので、悪魔の右手今日の討伐をやった後、ついでに強ボス討伐を全部やりました。その中で、ようやく収録に成功した映像がありますので、最後にそれをご覧ください。冥王ネルゲル今日は、ある程度ダメージを与えると悪霊の神々を召喚してくるのですが、その召喚フェーズを飛ばして一気に倒すという例のアレです。今まで何回も挑戦してきましたが、ようやく成功しました。 サポート仲間の動きを先読みしなければいけない部分があるので本当に大変でしたここでスタンショットを中断した意味が割と謎ですがもしかしたらそれが偶然にもうまい方向に働いたのかもしれません無事にスタンショットが入ってくれたのであとはサポート仲間の魔剣士たちと協力して一気にダメージを与えて終了です タイム的には割と平凡でしたが、悪霊の神々を召喚するフェーズを飛ばすことに成功したので、自己ベストを49秒も短縮できました。魔剣士が強いので、今はもう割と簡単にできるようになっているのかもしれません。皆さんも挑戦してみましょう。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。